マザーズ・ブエリング来ました。ビルさん頑張ろうね。ナースが近い。そんなところにいたのかー。ジェイクくんとここつけちゃおう。破滅あるねー。おじさん二人で回すのはプレッシャー。 よし、見つけたよ。これでガンガン回せるぞ。一人発電機一人チェイスだから、救助は僕だねー。ビルさん逃げよう。右に発電機あるぞい。了解だよ。 結構離れてるねーおじさんが救助行ってくるよえこれもしかして僕が狙われてる一旦離れなきゃ。 気づかないでくれよー助けてくれたねビルさんがチェイス中かー僕バレてるの近すぎるよ 僕が近くにいるの分かってるから離れないよねー。バレちゃった。 ビルさんを助けなきゃおお、ナイスナイスー結構近いねー 追いかけてきてないねーよし通電だよこっちはクロちゃんが開けてくれてる僕は早めに様子見に行くよー 目の前でキャンプしてるねえクロちゃん一緒に突っ込もうおじさんも一発受けたいみんな逃げろーゲートどこかわからないよクロちゃん 全然ダメだー。どうやったらスタンできるの。お仲間さんどこう。いたー、治療お願いします。みんなでクロちゃんを助けよう。 入った。猶予持ってる人いるかなチェイクくんナイスー。 おじさんがカバー入るか。おじさんに見なし。